江沢義美と申します。革で主に革でバッグのデザインと製作をしております。初めて個展をしたのが1985年ですから、もう37年ぐらいこんなことをしています。年に一二回個展をしながらやってまいりました。自分でとても好きなことを やりながら人生を歩んでいきたいという漠然とした目標があったもんですから母が反面教師だったっていうのが強かったような気がします今から思えばあの当時の女性はみんなそうだったと思うんですけども自分のまあアイデンティティを確立するためにどう動くなんてそういう贅沢は許されなくて自分がある程度の年齢って振り返ってみると 自分の好きなことを何もしないまま年を取ってしまったっていうことをとても嘆いていて「本当はこうだったら私はこうしたのに」って言いながらそれを時代のせいにしたりどんなシチュエーションでも自分でやりたいことはやっているっていう人生を歩みたかったんですねあの好ききなここととととを捨ててちゃううってきっとあのものすすごい辛い辛とだと思うんですよね。 いろんなことをあこれだめこれだめこれだめ こ, これ向いてないこれ向いてないこれ向いてないそれの繰り返しをまあ、やってきたからあのバッグとかカバンに あ, あの会えた時にそれだって思えたんですよねピタッとはまるものが分かったからそれがちょっと遅いけれどもそうするとその時にエネルギー出せるのでそれで良かったと思ってます その好きなことを種火にして持ってていいいいた方がいいよっっ思いますねきっとそ の, その種火がぼって燃える瞬間がいつか来るから好きな今食べるためだけにあの辛い思いをしているような人でもまあ遅咲きかもしれないけどもきっと良かったっていう人生を歩めんじゃないかなと思いますね。 よよくやるよねこんなことっていうようなバッグを作 っ, た作ってみたり、えー、と誰が使うのかしらねっていうようなことを言われたりしても売れなくても好きなことを好きな形にしてあの表現をしたいそういう楽しいことを考えることであの自分をそ う, うそういうことを言って鼓舞してるっていう感じです。